宇宙最強を目指す空手カーブユーチューバー眠いーふわりだよ空手のオリンピック正式種目入りおめでとうございまーすてててててててふわり小さい頃からずっと空手を続けてきたんだけど師範の先生とかにふわりお前は強くなるこれから空手はオリンピックに絶対なるからお前は オリンピック選手になるために空手をずっと続けるんだぞってずーっと言われてきたの。フワリもそれを信じてずっと鍛錬を続けてきたんだけどなかなかね空手オリンピック競技にならなかったんだよ。空手ってさ流派の違いとかなんかねフワリがわからないいろんな問題がね結構あるんだよ。よそれをねまとめた大人の人たち。 めっちゃ頑張ったんだと思うありがとうございますオリンピックで空手の試合見たい見たくなふわりは見たいということでオリンピックのチケット購入の抽選に申し込みたいと思いますふわり塾はいではこちら 東京2020オリンピックの公式ホームページです。早速、申し込んでいくぜ。えー、っと、お、ホーム、もうホームか。えー、っと、ライトはです。えー、っと、スポンサー関連違う。えー、っと、えさあ、参加するあ、参加しない。いやあれ、応援はある種参加ですね。ふわり、出てえな。えー、っと、 どこおいわかりにくいなー<笑>大会についてかなここかあ当あったあった東京2020ゼロ観戦チケットこれをポチッとなおっしゃうけつけはわかってんだよチケット販売サイトかこれだこれだえいすげえすげえどこだどこだど、どこどこですか<笑>ここここだよ えあ !PDF が開けました<笑>。これは、料金表です。空手はどこかなえー、っと、空手、空手。あ来た来た来た空手日本武道館憧れふわりはね、実は日本武道館正直で行ったことあります。出ました自慢ですえー、っと、 チケット価格 A、B、C、D。これはじゃあ、ふわりは A 席が A で。<笑>あ予選と決勝で価格が違うんだ。えー、両方みたいな。まあ、でもし、あ、決勝か決勝だな。決勝に行きます、ふわりは。えい、あここクリックしても何も起きない。あった、ラグビーへえ、あいけるじゃん。あ、ちょっとた、ラグビーやっぱ高いんだな。決勝だよね、やっぱり 14, 500…。14,500。お いけるいける？オールブラックスの生墓見てー<笑>生墓見て量りてー。じゃあチケット抽選申し込み早速していきたいと思います。はい。ポチっとないん。ほほう、抽選のスケジュール。まずは id を登録。 チケットの種類枚数選択した後申し込み手続き完了5月28日までにね申し込みを完了しなきゃいけないんだねで抽選結果は6月の20日じゃあ早速終わりを申し込むぜはいじゃあねチケット販売サイトに行きますんーふーんうーんうんちょっと さっきからいろんなページを行ったり来たりはいでえー、っとーどこだよーどこなんだえチケット購入かあるじゃないかおおあったあったいろんな種目がありますねうわすごいこう見るといっぱいあるねあーいいえー、っと ふわりは？ラグビーだね。あ、レスリングもいいんだよね。テコンドーもあるじゃん。この前ね、中国の太極拳 vs テコンドーの軍団が戦ってテコンドーが負けたっていうニュースを見てね。ちょっとね。空手とテコンドーを通ずるものがあったから、ちょっとショックやったフーリー。ふわりはちょっとリベンジ戦をね。申し込みたいね。はいでふわりは空手はい。アイコンこれ見て。 かっこいいね。組み手ですよ、これは。あ柔道は投げてて、空手はキックしてない。ああ、これ考えた人、天才やな。検索かけ系のおお、出た。分かりやすい。んー、どうしよう。男子、女子、決勝、両方見たいよ、ふわりは。平日じゃん。いけるわ、平日。ふわり、プータロだから。<笑>毎日がホリデーだよ。<笑>あこれじゃない 女子、準決勝決勝あこれだ決勝もやって表彰式もやるってことでよしふわりは8月7日のこの日を見に行こうっとえっ、ー、とこっそっか ID 登録しなきゃいけないんだねああ めんどくせえめんどくせえ<笑>えーっとでもねこれはね空手を見るためのね試練だと思って頑張って登録してくださーいはーいじゃあできましたー次にすむえい好きな競技の選択しますねアンケートかいやー一択ですよラグビー<笑>ラグビーどこー次にすむ あ、パラリンピックか。次に進む。はい、こんな感じで、終わりは登録をしまーす。えい、仮登録が完了いたしました。はい、じゃあログインいたしました。早速、購入していきましょう。購入、購入、購入、購入、いか娘。購入、どこ購入、どこミライはこれはミライは北島康介。 ネクタイかふんあおすすめ商品扇子あなるほどね暑いからねオリンピックはね大丈夫武道館空手室内だから見やすいよ空手だ空手おすすめだないいぞまたここに来ちゃったぞはいじゃあさっきの画面に戻ってきてふわりは8月7日のね男子女子準決勝決勝みたいからねポチッとな おおきたーそうなんですよ。これ、ね、武道館は六角形なんですよね。ふわりはね、ここでやったことあるよ。ここで。超かっこいいんだぜ。あの時のスポットライトを忘れられない。ええー、せき、ええー、せきして、えせき。ええー、せき。4枚にして、ふわり、ライム。 アモくんとミカちゃんね呼んであげようか<笑>ふわり先輩はね優しいがちょっと先輩らしいとこ見せとか ね, ねよいよいよふわり VTuber で働いてくからよっしゃーカートに入れるオッケーイ4枚申し込んだ5万千二百円なかなかふわり先輩太っ腹じゃないですかもうこれでね これで一生尊敬されるぜ、ふわりは。ワンセッションするんでしょふわりはね、<笑>ウれるかなウれるか和太鼓ですね<笑>。オッケー申し込み確認へ。おっす次のステップに進むために電話番号の認証が必要です。どーいどーえウあ来た来たぞこれが噂のだよもっと早く走れよおー<笑>すごいすごい お前早くなったなぁ。ヘイヘイ着信番号電話番号認証ああ、ここに電話をかければいいってことだね。電話かけます。こっち。うん。電話番号認証に成功 し, ましたイェイ。 えええはい電話かけて電話番号認証完了いたしました認証完了するオッケー気迫をしっかり読むことが大事ですふわりは読みましたオッケー行くぞ行くぞオリンピックへレッツゴー申し込み完了いたしましたあとは当選発表を待ちながら徳を積むだけだね 運はね自分で取りに行かないといけないですよ。フワリはそうやってこの地球で一人やってきました。こう積んどくことが大事。終わりーできたーー。ということで抽選結果の発表は6月20日。楽しみだねー。うふうふ当たりますようにお願いお願いお願い。お願いお願い します。せっかくの日本開催。みんなで空手の応援一緒に行こうぜ。今日のふわり塾はここまで。チャンネル登録をして、次の稽古に備えるように。以上。空手女子個人組でのブイチューバー級とかないですかね。あとふわり絶対優勝しますけどね。